Lesson 15, Quantum Internet. これはこのマジュラーの最後のレッスンですね。皆さんお疲れ様でした。まあ、この最後のところには、とちょっとあの一番大きな夢 と, としては説明したいと思います。で、それが、まあ、いろんな視点から見てみましょう。じゃあ、まずは、えっと、インターネットというのは Network of Networks ですね。これが、ちょっと説明します。例えばこれが、 この左側 の, の青いのネットワーク か, から、えっと、このグリーンのネットワークまでにをつなぎたい場合にはどうなるんでしょうで、まあ、今まではネットワークのルーティング と, とかは見てたんですけれども、それが、例えばこのぐらいの大きさのネットワークだったんですよね本当は、クワントムなのインターネット と, としてはそれが、えっと、一つのネットワークだけじゃなくて、複数のネットワークをつながっているんでしょう。 まあ、で、例えば、こういう経路で、で、行きたいなら、どうやってそれができますでしょうかね。じゃあ、まずは一つの重要なポイントなんですが、このピンクのネットワークが、がそれの内容については、えっと、左上の人はそれが何とも言えないんだね。それが何もわからない。で、これがオペイクな ん, なんで、それが、えっ、ー、と、内部の経路とか、内部のネットワークのトポロジーズ と, と, とか、あとはそれが、 内部の技術でも分かんないんですね。で、これはまあ、いくつかの意味があるんですけれども、まあ、まずはこれが、各ネットワークは大体別の会社に運営しているんですよね。あ、e x c u s 大体、各ネットワークは別の会社を運営しているんですよね。そうすると、まあ、その自分のネットワークの技術とどのぐらい使っているのか、それも、 秘密にはしたい場合が結構あるんですけれども、それが、プライバシーを守るためとか、それが柔道にに守るためとか、まあ、セキュリティとかにも結構影響するんでしょう。あとは、その上には、これがあるから、インターネットは、えっと、スケーラビリティができています。で、これの内部には、まあ、すべての、完全の世界中のインターネットの状態 が, が分からなければならないなら、それが、 各コンピューター、各ノードにはそれが、情報が漏れる。それが多すぎるに な, なりますよ。で、自分 の, のいる場所 が, が、そのネットワーク の, の, の構造としては分かるかもしれませんが、あとは、ネットワークとネットワークの間の関係が分かるかもしれませんが、各ネットワーク の, の内部のことが、情報が分かりません。そして、それが、もうちょっと見てみましょう。 例えば、今はこれが古典のネットワーク、今の使っているインターネットの状態なんですが、2021年の3月としては、これが、現在は、えっと、だいたい7万1000オートノマスシステム、AS なんですね。で、これが、その AS と AS の間の関係が、それが87万コネクションがあるんですね。で、それが、 ルーティングテーブルエントリーとしてはそれが、と呼びますが。で、これは AS としてはそれが、もう一つのグラフとしてはそれが Vertex として使って、あとは、このネットワークとこのネットワークをつながりますとの契約がある場合にはそれが Edge になってそれにつながります。そしてこれが AS グラフを作れるんですね。で、両親、あと古典のインターネットを使っている ルーティングプロトコルとしては、これが BGP というネットワークというプロトコルがあるんですけれども、それがインターネット の, の一番上の層のルーティングシステムと、えー、とになります。で、それがあるんですけれども、全体の全世界としては考えるんですが、えっ、ー、と、数十億、まあ、あるいは百億、 とかのコンピューターとか、携帯 と, とか、IoT の機器とか、いろいろなものにつながっているんでしょう。で、それが、あのレジストレーションとかは必要ないので、それは全世界 で, でそういう情報ではありませんが、それが大体どのくらいあるのか、みんなはちょっとあの測定したり と, とか予想したりとかしてるんですが、そのぐらいの規模ですよね、絶対に。そして、 全世界のインターネットの状態を把握したいなら、この情報は全てが必要なんですよね。で、それができないので、各ネットワーク が, がその内部のものを隠して、そしてネットワークとネットワークの間の関係だけで、あのインターネットを動いています。で、漁師インターネットとしては、これがまあ、こういう希望まで行くのはまあ、何十年間かかると、とあの、 まあ、そんなじ実のことなんですけれども、我々のが頑張っていると研究 と, と開発としては、これ が, がそのぐらいの希望を目指しています。そして、これ、まああの、ネットワークとしては、えっと、先のところにはあの、物理の関係とロジコルの関係もあるんですけれども、そ し, そして仮想のこともできます。でその仮想というのは virtual なんですが、 それが、各ノードは、自分のいる位置じゃなくて、他のいる位置としては、それが、まっとできますし、模擬とかにはするんですけれども、あとは、例えば、こっちにいるネットワークが、ノードがもしかして、このところにはあるかもしれません。そうすると、この隣の ノードとの関係は、それもしかしてそれも、えっと、仮想かもしれないんですが、それがまあ、あの、これがいろんなネットワークの管理とか、えっと、アプリケーション の, の, のディプロイメント と, とか、効率とか、管理のためとか、えっと、ものがね、とフォルトトレンスとか に, に, については、いろんな意味で、ね、こういう仮想 の, のシステムを使ってるんですね。そしてそれだけじゃなくて、あとは、あの、 Recursion のことも考えてるんですけれども、そ れ, それが再ーですね。えー、と そ, しそして、各ノードはもしかして、えっ、ー、と、自分 の, のノードが、そ れ, それがと、今のところはノードと言ってるんですが、それの内部は別のネットワークがある。で、それが、各ノードが、が本当はネットワークなんで、これは、まあ、さっきの説明したとおりで、それが、 AS、それのオートノマスシステムなんですけれども、上の層がそが BGP のレベルとしては、それが各ネットワークには内部のトポロジーズとかもあるんですけれども、これはまあ、インターネットの標準のデザインとしては、その BGP のレベルとそれがエクス r ーナルとインターナルがあるんですね。まあ、あとは本当は、 三つ目のレベルが、それは local area network のトポロジーズとかには、あるかもしれませんが、まあ、その三つのレイヤーとしては。でも、本当は、あの、概念としては、それが、繰り返すことも、あは、もう可能でしょう。それが、recursive network architecture なんですが、その recursive network architecture は、まあ、えっ、ー、と、どうやって、 美オシネットワークには合わせるようにできるんでしょう。それも一つの研究のテーマです。